シーンの作成をいたします。こちらのビデオセッティングタブをクリックし、アウトプットフォーマットで画質とフレームを選択いたします。続いてオーディオデバイスの入力です。これでオーディオデバイスが選択されました。このようにライブ、 1から5まで5つのソースを挿入することができます。はい、このようにカメラデバイスを挿入することもできます。はい、2台目のカメラが挿入されました。 ここで、えー、このようにオーディオの波形を上に上げてしまうと、二つ目のカメラの音も、えー、ダブって入ってしまいますので、ここでは、音をオフにしておきます。また、このように、デスクトップ画面も挿入することができます。また、 このような形で外部 PC を入力することもできます。続いて、クロマキー合成の説明をいたします。このようにカメラデバイスが選択されている状態で、後ろの背景がクロマキーの状態になっていますけれども、こちらを合成していきます。このようにオートキーをクリックすると、自動で一括でこのように綺麗に合成されました。 もしくは、こちらのキーカラーという項目の左側をマウスの左クリックをしますと、スポイトの形態に変わります。このスポイトの形態で合成したい箇所に持っていって左クリックを押すと、このように 持っていた箇所で合成することができます。ここで選択を解除する場合は右クリックを押します。続いて細かい微調整をしたい場合はこちらの数値を 変更することで細かい微調整をすることができます。こちらでも同様です。このように2種類の黒巻き合成のやり方があります。どちらの方法で黒巻き合成をしても構いません。このように黒巻き合成がされましたら、クロップ機能を使い、 必要のない部分をこのように映さない状態にしておきます。また、ここの α ジこちらの α ジをクリックすると、このような合成する際がじりじりすることが黒巻合成にはよくありますけれども、その現象をこのッジで解消することができます。 続いてカラーアジャストメントです。カラーアジャストメントでは、このような色味の調整であったり、様々な色合いや明るさの調節をすることができます。また、このように、 左右を反転することもできますし、上下の反転もすることができます。